それではこれから計算機数学一の第十回の授業を始めます。最初に前回第九回の授業のまとめをしておきます。前回は拡張ユークリッド互除法の性質についてその一つを紹介しました。それから拡張ユークリッド互除法の応用としまして有理数の連分数展開の計算および 無理数の連分数近似の計算の方法を紹介しました今回の授業では拡張ゆっくりとご情報のまた別の応用の一つとしまして中国女王三法を紹介しますそれでは中国女王三法の内容に進みたいと思いますテキストでは六十三ページの 第節です、えー、とまず最初にこの問題において扱う中国定理から説明していきますでそのためにこの定理を考えるためのその問題でご紹介しますけれどもまず R をユークリッド正域としまして N と A と B を R の源とします。そしてまあ今回はその線形合同式 x 合同 BA モジュレール N すなわち AX があ N を法として B に合同であるという合同式を X について解くことを考えます。でと今回実際に考える問題は先ほどのその線形合同式を連立させましたその連立線形合同式を解くことを考えます。まず N1 から NK を R の元としまして。 この Ni と Nj はその追根、ね、互いに素であるとします。でそれから A1 から Ak これはあの R の弦が与えられているものとします。でこの時にと連立線形合同式、えー、と A と Ai がまあ Ni を方法として合同であるとで、えー、とこれを i が1から k まで連立させるわけですけれどもまあこの k 個のその条件式を満たす R の弦 A を求めるというのが 今回考えます連立線形合同この解法問題の解法に使うのが中国重要定理でしてこれは定理 4.62 に記述されていますので紹介いたします。A1、N1 から Nk を R の源として先ほどと同じように互いに素であるものとします。 それから A1 から AK を R の源とします。で、この時、2つの性質が成り立つんですけれども、まず1つ目としては、あの先ほど挙げました連立線形合同式ですね、えー、A 合同 AI モジュール NI の満たすその R の源 A が存在するということ。まず1つ目の主張です。でそれから2つ目の主張は、これは解の一位性に関する主張でして、 もし A' という R の元もこの同じく同じ連立合同式ですね、えー、とスターズでつけましたけどこの連立合同式の解であるならばこの A' と A はあの N を法として合同であるとただしこの N は、えー、と最初に与えられました N1 から Nk の積としますで、えー、とこれはどういうことを意味しているかというと一番下の行にありますように この連立線形合同式の解は N を法として一時的に存在するということを意味していますこれが中国常用定理の主張ですではこの定理の証明を紹介したいと思いますとまず最初に次の性質を満たす R の源 E1 から EK の存在を示します でこの E1 から Ek というのは次の性質なんですけれども、とまあ、1から J から選んできたこの i と J に対しまして、この Ej をこう ny で割った乗用がですね、えー、J が i に等しいときは乗、えー、用は1で、でえー、J が i 以外の場合の乗用ですね、乗用が0になるというものです。一応この性質を あのダブルスターという式で表ししておきますすもし先ほどのそのそ関係式ででねダブルスターで表せている関係式を満たす Ej が得られましたらこの a をこの ai×ei の積の和と置くことによりましてその最初に与えられましたその連立合同式をこの a が満たすということが言えます。 それではいよいよこの先ほどの W スターの関係式を満たす E が存在することを次のように示します。まず N を N から Nk の積と置きます。それから Ni スターをこの N÷Ni すなわち N1 から Nk の積の中からその Ni だけを除いたものの積とします。 でこのようにと n と n i スターをそれぞれ定義しますと、その仮定から n 1から n k というのは互いに素でありますので、今定めましたああと n i スタートですね。それから元の n i というのも互いに素であることがわかります。今示しましたように n i と n i スターが互いに素でありますので、と n i を法とする n i スターのあの逆元が存在して でそれを確証ユークリッド法で計算することができるということがわかります。これはあの方逆元の計算の授業で行いました。でそこでこの ni を法とする ni スターの逆元をま ti と置きますと ti は次の式を満たします。と ti かける ni スターが ni を法としてま1に合同であるとまあ、こういう合同式を満たすわけです。でそこで えっと EI、をでですすねここかけるスタートを置きますそうしますとあの EI が、えー、この前に挙げましたこの W スターの式を満たすすなわちこちらにありますこの関係式を満たすということが、えー、と分かるかと思いますのでこれは各自で確認してみてください。えー、ではそのこの定理の主張の2番目であります この n を法とする解の一置性を示します。で a プライムをその別の解とすると、その i が1から k に対して次が成り立ちます。と元々の仮定から、その a と a i が n i を法として行動でした。で、えっ、ー、と a プライムはまた別別の解ということですので、a プライムもまたその Ni を法として Ai と合同であると。でこれがあの i が1から k までについて成り立つということが分かります。で、えっ、ー、と、この合同式を書き換えますと、これは、えっ、ー、と A マイ、Ni がですね、Ni が A-A' を割り切るとで。これが i が1から k まで成り立つということが分かります。で、この、えっ、ー、と、 同時な条件としまして、えー、と今その n1 から nk というのは互いに素であるという仮定がありましたから、えー、この n1 から nk の積もまたその a−a' -A を割り切るということが言えます。で最後に、えー、この事実ですねこの性質をその方あの合同式の形でえ記述しますと、えー、これはその a と a' がライムが まあ n を方として合同であるということを意味します。で、以上でこの n を方とする連立合同式のその解の一致性が示されました。で、これがその中国主要定理の証明です。